ゴロゴロゆか先生がゴロゴロしています。ゴロゴロしていると雷がゴロゴロ鳴りました。 雷がゴロゴロなったので外をみてみるとなんだか目がゴロゴロしてきました目がゴロゴロするのでかがみをみると。 なんだかお腹がゴロゴロしてきました。お腹がゴロゴロするのでトイレに行こうとすると階段からゴロゴロと落ちてしまいました。こんな話は世の中にゴロゴロしています。ゴロゴロする。ゴロゴロする。 雷がゴロゴロなる。目がゴロゴロする。お腹がゴロゴロするお腹がゴロゴロする。階段からゴロゴロと落ちる。階段から ゴロゴロと落ちるこんな話は、世の中にゴロゴロしているこんな話は、世の中にゴロゴロしているはいみんな、ゆかだよみんな、元気 みんな、日本語の森にはもう登録した日本語の動画がたくさんあって、みんなも楽しく勉強できると思う。じゃあみんな、元気でね。バイバーイ。